キンプリ流せ、ライフゴーズオン、が、とにかく多幸感に包まれている、ニツのわけ、ベストアルバム、ミスター、5、楽曲紙エピソード流せカード編。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループ、p n g p i n s 初のベストアルバム、ミスター、 5が4月19日に発売。収録楽曲それぞれに秘められた紙エピソードとは、第2回前5回。デビューシングル、シンデレラガール2018年5月23日、カラクエルフスシングル、ライフゴーソンヘベア・ヤング2023年2月22日までの全シングルの表題曲16曲と新曲が収録された今回のベストアルバム。 それぞれの曲にメンバーとティアラの間には数々のエピソードと思い出が詰まっているはずだ。当企画ではキンプリメンバー5人を象徴するような紙曲のエピソードを紹介。前回の平野仕様26の紙エピソードはこちらから。 今回は、長瀬恋24の紙エピソードを映像作品のほか、エンターテインメント全般のコラムやライブイベントのレポートを執筆するテレビライターの花井厚美、和内春子三に厳選、ベスト3を挙げてもらった。四角長瀬角の魅力、長瀬さんは高音域を出せる美しい声が特徴で、ハモリやフェイクなどもされています。 グループではマックを担当していますが、俳優としても着実に実績を上げてきており、今年もドラマや映画に切れ目なく出演していくようですね。今年4月からのザ少年クラブプレミアム NHK では、高橋海人さん24と共に新マックにも抜擢されるなど、グループが2人体制になっても、そのスタンスは変わらず継続させていくことでしょう。 花井さんイコール以下ど四角長瀬角の神エピソード、キー・オブ・ヒー・アール・ティー、2020年9月2日は、長瀬さん主演の映画、弱虫ペダル、2020年、松竹の主題歌。長瀬さんは役作りで、前髪パッツンのオンに丸メガネ姿にイメチエンしていました。 撮影前は、指導のもとで時速 40km のスピードで走ったり、山道を全力疾走するといった努力を重ねていたといいます。帝国劇場で舞台が公演中だった際には、楽屋に自転車を持ち込んで練習していたということですから、相当の覚悟で臨んでいたと思います。 映画本編では仲間と共に練習を重ねて山道を必死で駆け上がっていく姿に感動しました。この熱演が評価され、第44回日本アカデミー賞では新人俳優賞を受賞しました。シングルカットこそされませんでしたが、歌番組では披露されています。役者としても評価されたという思い出深い一曲ではないでしょうか。全能。 四角長瀬角のドラマタイアップ曲との思い出、トラサトレイス、2022年9月14日は、長瀬さん主演ドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から、2022年、日テレ系の主題歌、長瀬さん初センター、と大々的に告知された一曲です。 テクノサウンドが特徴的なミディアムポップで、ダンスはアンドロイドと人間をテーマに、無機質な表情で踊るところから始まります。これは、ドラマのストーリーでもある、戦国武将がクローンになって同じ高校に入学して鉄拳を目指す、という世界観に合わせたものになっています。感想部分では、アンドロイドのダンスをメンバー全員でピタリと合わせて踊っていました。 これが、またアンドロイド感を高めていたように感じられます。全能。さらに、長瀬には、ドラマのタイアップ曲があるという。ライフゴーソン、2023年2月22日は、長瀬さん主演ドラマ、夕暮れに手をつなぐ2023年 TBSK の主題歌。同作のエンディングに起用され、主演の広瀬すずさん24と長瀬さんが一緒に踊るのですが、 とても可愛らしかったですね。他にも、劇中に登場する俳優の皆さんにも踊ってもらっていたり、とても豪華な仕上がりでした。最後のポーズは、広瀬さんと長瀬さんの二人で決めるのですが、前話違っていたのがポイントでした。歌番組でも穏やかな表情で歌ってらっしゃって、メンバーと一緒だとリラックスするんだなと微笑ましくなったりしました。 歌番組でも披露されていますが、平野さんと岸優太さん、27、が両腕で輪を作った中を、長瀬さんが腕を入れてぐるぐる回しているのが、とにかく可愛くて。この曲は、メンバーが触れ合う振り付けが多く、笑顔が絶えないので多幸感に溢れた一曲です。全能。 四角仲良しのシクストーンズオとキンプリがラスト集合ショット公開四角4月7日に放送されたミュージックステーションテレ朝系ではキンプリと同じくジャニーズの人気グループシン・シットーニエースが出演。出演後にキンプリ公式ツイッターに更新されたのはストプリメンバーの全員集合ショットが投稿されていた。